ついに敵の根ろに乗り込んだモブセリザワを退けボスにたどり着けるのかその頃息子のショーを倒したボスは真の姿を明らかにする次回「モブサイコ100通第12」話社会復帰戦優勝本気のシーコースタとブルーレイ単行本イベント